皆さん、ここんんんにちは、こんばんはばあですあの YouTube めちゃくちゃ久しぶりなんですけれども、なんでこれを今更、こうやって喋ってるかというと、あの上司の方に、なんでやんねんだって言われました。 なんでやらなかったのかってい う, もうやるかやらないかの二択でやらないを選んでるからなんですよねよくないということで今撮っています最近私は何をやってるかというとやっぱりちょっとコロナの関係でパフォーマンスがかなり減ってしまったっていうのが よくないですねなぜかというと私はあの、まあ、ずっとそうなんですけどアメリカっていうのはビザというものがあの滞在するのに必要になってくるんですけれども、まあ、厳密に言ったら別に必要ではないんですけど、まあ、必要になってくるんですけど常識的に行くと。 O1、ビザというものがありましてこちらは、えー、卓越した、えー、その部門での技術才能を持っている方だけが取れるビザとなっておりますでこの「アンビザ」っていうのはアーティストビザって呼ばれることがすごい多いんですけど厳密に言えばアーティストだけじゃないんですけど例えば美容師の方が取ったりとか段差芯が。 音楽家とかもそうですけど女優さんとかね多分一般的な芸能人の方々もこれを取られてるんじゃないでしょうかすごげえ難しいんですよこれ取るの本当に皆さんもう知ってるか知らないか分かんないですけど本当に難しいんですよ<咳>どれだけ難しいかと言いますと何してそのビザがもらえる基準っていうのが卓越した才能 技術があるというこれを証明するためにはですね、えー、例えば私の場合は私はもうシンガー・ソングライターですので、えー、私の作品がこれだけセールスがありますとかね、えー、こんなテレビに出てますよとかこんなところで、えー、歌ってますよこういうすごい人たちと共演してますよこういうふうに新聞に載ってますよとかね そういういことを自分でまず資料にまとめないといけないんですけどこれは大変なんですよ本当に資料とともに推薦状もたくさん集めないといけないんですけどこれがまたね大変なんですよ本当に。まに、あ、その資料を作ったりとかね推薦状を集めたりとかねあのそういう毎日を過ごしております私は毎日 ラップトッププトに向かってててごししおりますはいそして、えー、私 の, あの昔の動画を<咳>すいませんねすいませんねちょっと調子があまりよくなくて病み上がりですのですいませんねえっと私の昔の動画を見てくださったことがある方はもしかしたらお気づきかもしれませんが私はなんと 引っししましたどこに夢のウィリアムスバーグでございますウィリアムスバーグってねど う, うどういうところよってもう全然わからないんですけどっていう方にあの簡単に説明しますと、えー、私的に、えー、高級住宅地でございますただ私のアパートもお手柄のアパートですのでそんなにあの高級住宅 住宅ではございませんでもね、もうあの聞いてほしい、ニューヨークに来て、ニューヨークってね、本当、建物がね、アパートもそうだし、建物がね、古いんですよ、すごい、もう、古い、なんで、日本のね、マンションのようなフローリングとか、電気、これ今、この埋め込まってる電気、こういうのとかね、超レア、ないんですよ。 なんと私の住んでいるアパートのお手洗いは TOTO でございますニューヨークに住んだことがある方ニューヨークに行かれたことがある方は分かると思うんですけど TOTO のお手洗いの TOTO、ね、の便器のおじに住めるっていう本当にありがたいことですよ本当にありがたいことです そんな毎日を過ごしておりますそして私は先ほど病み上がりと言いましたけれどもなんと、えー、コロナにかかっておりました今陰性ですからね今は陰性ですネガティブですからコロナ本当にね<咳>こんな本当にねややこしいややこしいです本当にという毎日を過ごしております で話はビザに戻るんですけれどもビザをね取らないといけないのでいろいろクレジット集めないといけないですねなので今は、えー、続々とライブパフォーマンスが決まっております7月も1本決まってる8月も1本決まってる、えー、9月は飛んで10月が今1本決まっておりますそして10月その決まってる1本とはまた別になんと特大音楽 フェスですねハリウッドボール2022という特大音楽フェスティバルの、えー、出演のアーティストが、えー、私の知っている限りでは、えー、ブラックアール・ピーズドージャ・キャットシャン・メンデスすごくない や, やばいっしょこれこの音楽フェスのオープニングアップとの、えー、審査になんと私は 資料を提出させてていただきまして最終審査まで残っておりますな、なんてこと、最終審査まで残っておりますなんてこと、こちらの投票がですねなんとえ来週、パシフィックタイムなので太平洋時間 で, すね太平洋時間で来週の7月11日朝の10時、投票スタートでございます、こちらの投票の URL は概要欄に貼っておりますので、 皆様お願いいたします私を私を甲 子, へ甲子園へ連れてってという言葉がありますけれども私をハリウッドボール2022へ連れてってください本当にお願いいたします皆様はいいろいろこんな感じでやっておりますちょっと YouTube を本当にやったほうがいいというアドバイスをいただきまして私自身もやったほうがいいなって思うので そんな感じでちょっともう一度 YouTube 戻っていきたいと思いますのでぜひ皆様チェックよろしくお願いしますということでお久しぶりの a y a k a i n w i l i a m s b a r g でしたまた次の動画でお会いしましょうさようなら皆様 Have a good dayHave a good dayHave a good night Have a good weekend. It's called k a m a Thinking Have a wonderful one. See you soon in the next video.